ジャパンとアナ兄弟一緒じゃん緒<笑>でしょっと、まだ後にすごい 今勝ってるのはプラ<笑>今勝ってるのはとりあえず空、うん、とつりめくりこれゼロピーズでしょだっ<笑>勝ってるって言っても<笑>ゼロなんで、ね、ゼ ロ, ゼロ次が最終戦にしますねはい<笑>はい。いはい。!3 回ぐらいやろう よ, ろうよ何回でも回れるからミスをなければ<笑>じゃあ最後まで残った 人, 最 後, った人、うん、最後まで残ってった人でも二人残ったよさっきは そ,、ねうん、<笑>そうですね あ、そうですわ<笑>次が、本番ですマイナス -1 とマイナス -5 はな し, なしで。なしでなしでもうまあ練習ってことでう練習ってことでいきますよ準備はいいかー、はい、おー<笑> 乗, っ乗った乗ったテレテレテレテレテレテレテ イ, イヤイヤよー、はい、マスオさんの嫌なとこイヤイヤよー週5で ちゃろでやいちゃうね。いやいやよ。こんなはじめ社長はいや。いやいやよ。正直ビジネスで遊戯王。いやいやよやだ。こんな世間さんはいや。いやいやよ。本当は演歌が好きなこと。いやいやよ。 <笑>はいヒカキン、こんなヒカキンさんはいやいやいやよ実はミートボックス全部当てレコード<笑>いやいやよ、はい、こんなリサさんはいやばいやいやよ<笑>リサさん自体がちょっと嫌<笑>えいしです<笑> やめるあのう、ー、り、あ、さ、のーあのー、さん、あれ、責任者だったこと。責任者。りさって何人いか、いるじゃん。いる。いる。入れ卵りさとかいるじゃん。誰だろう、誰、誰、誰、どういったかった。<笑>やりたい人は選んで、決勝で。そうだ、じゃあ、あ太郎が選ぼう。今の、言うてでは、いや、ヒカキンさんか、はじめしゃちょーだな。ヒカキン。ヒカキンさん当てる子やだもんな。<笑><笑>んてやんな<笑>では、決勝戦。<笑><笑><笑><笑> いやいやよこんなミキポさんはイヤだよねいやいやよ脱毛行き過ぎてひさろなんと何ーーかんイヤイヤよこんなセキサーはイヤだよね<笑>いやいやよ毎日ファンデを三十塗り<笑>いや 「いやいやよ」「実は冷えが整形だ」「いやいやよこんな好きさんは嫌だよね」「いやいやよ」「実はゲーム実況嫌い」「いやいやよ<笑>こんな皆さんは嫌いよね」「いやいやよ」 メイクの商品無料ですいやいやよこんなビザ さ, さんは嫌だよねいやいやよ実は脇毛がめっちゃ生えてる<笑>いやいやよそれは嫌だね<笑>嫌だ ね, 嫌だね一番いいと思った人コメント欄で書いてください、うん、そういう終わりか てれてれてれてれてれていやいやよこんな内藤さんは嫌だよねいやいやよオルタナジャパンクソ<笑><笑>ちょっと待ったやっちゃった今の